本当に初披露私もこの曲で声を出すのは初めてなんで間違えたらごめんなさい今 か, ら今からこういうイベントをどんどんやっていきながら 色, 色付けをしてやっと1年2年かけて一つの演舞となってきますですから今日一番最初なんであれって思っても手拍子の方でフォローしてあげてくださいよろしくお願いします 笑顔でいこうね。はっ。構え。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 ありがとうございましたいたま。